平野紫仕様は日本では見納め原作者も黒サギは伝説のドラマになる、と太鼓判。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。来年5月22日をもってキング、リンチェの脱退を呼びジャニーズ事務所の退場11月4日の夜に発表した平野紫仕様 くしくもその日は、主演ドラマ、黒詐欺 TBSK の第3話が放送され、大きな反響を呼んでいる。このドラマは、詐欺によって家族を失った黒崎隆 志, 志郎、平野、が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となり、壮絶な過去にもがき苦しみながらも立ち向かっていくストーリー。第3話では、知的財産権詐欺をめぐって物語が2点3点。 やがて師匠でもあり、詐欺師業界のピクサーの顔を持つ桂木敏夫三浦智和の恐ろしさが明らかになる。そんな中、放送終了後の深夜、黒詐欺の原作者黒丸がツイッターを更新。大きな話題となった。黒丸氏はツイッターでこの数ヶ月間、 日の活躍を我がことのように喜び応援する人々の優しさと熱さに触れ、その思いの深さに圧倒されてきました。中略、私は黒崎という人間の生き様と、それを演じてくれる方、平野、の輝き、その途方もなさ、ただそれだけを目に焼き付けたいと思います。おやすみなさい、とコメント。 さらに平野のキンプリだったを知り、黒詐欺はもう見ないとつぶやくファンに対して、翌朝のツイッターで改めて今作の魅力、そして主演平野の演技を絶賛しながら、ひょっとしたら、伝説のドラマになっちゃうかも。疑問符とつぶやいています芸能ライター。黒詐欺が伝説のドラマになる可能性については女性指揮者もこう指摘する。 4日の深夜に発表された平野自身のコメントによると海外で活躍できるグループを目指すというのは、中略全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じていると語っています。がこれは、決して平野自身の海外での活躍が難しいという意味ではなく金プリだったという形なら海外で活躍することができるという意味にも取れます。 グループに残る二人はアーティストとしてだけではなく俳優としての成功を望んでいるとも目されています。こうしたことから、俳優平野紫洋の活躍を日本で見られるのは、これが最後になるかもしれません。今作が見納めとなるなら、なおさら目に焼き付けておきたい。久保田志郎。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。